皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。11月13日。今日は、海賊クエストでお世話になったフレンジーさんのプチ考察をしたいと思います。フレンジーさんの名前の由来は、英語のフレンジーだと思うのですが、どうでしょうか。フレンジーさんのお部屋には、ラッカランのランプギルドやカジノのルーレットの絵が飾られています。ランプギルドの絵はともかく、なぜルーレットの絵なのでしょうか。 その疑問な答えは、フレンジーさんの耳飾りを見ればわかるかもしれません。海賊クエストのムービーでも映っていましたが、トランプ柄の耳飾りなのです。つまり、フレンジーさんは、カジノ自体が好きなのだと推測されます。ここからは妄想の世界になるかもしれませんが、フレンジー、カジノというキーワードでググってみてください。あくまでも妄想なので、詳しくは言いませんが、それがおそらく元ネタです。 そんなわけで、海賊のレベルが112になりました。レベル110以上になると、今まで使っていた装備が切られるようになるので、すごく強くなります。短い間でしたが、海賊の職業装備ともお別れです。ただ、ドレスアップに使えそうな装備ですので、今後も色々お世話になるかもしれません。海賊船になぜカタツムリがいるのかという謎については、引き続き研究していこうと思います。今のところ有力なのは、ワンピースの電電虫オマージュという説です。